お前本日本全国の動を連れてきたるもんでな、己に一人で日本全国の動を相手にせえな、この本やったらな。元相生町自治会長、田辺哲次の証言、津市役所の闇、津市自治会問題、この本ね、去年発売されて、話題になってるんですね、話題って言っても、主に津市役所というか、まあ、津市内での話題なんですけども、津市役所の職員の方なんか、大体見てるんじゃないですかね。で、この中でね、いろいろ見どころがあるんですけどね。例えば 津市のね、幹部と田辺さんが LINE でやり取りしてですね、津市の幹部はですね、もう田辺さんの言われる通り、なんか文書を作って、それで補助金申請してっていうような話を書いてあるんですね。もう LINE のスクリーンショットなんかも書いてあります。ああ、でも、こういうことしてるんだなと、津市のね、職員と、この一 市, 市民であるところの田辺さんがっていうことで、まあ、どんだけその市の職員は田辺さん優遇してたんだ、恐れてたんだっていうことが、これでわかるわけですね。 あとですね、実は、まあ、新しい事実というか、あこういうこともあったんだってこともちょっとありまして、例えばね、自治会のお金を、あのまあ、田辺さん自身がやってたんじゃないって言うんだけども、ちょっとお金抜いてたとかですね、あとは前橋市長とまんざらな関係ではないということで、こうやって写真に写ってる 写, 写真とかですね、あと、こういう、ね、名刺とかも載せてますね。 で、それでね、このあたりね、三品くん、今取材してるんだけども、今後何かね、人波乱あるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。特に、この、実はね、田辺さんね、市役所と裁判してるんですね。もう環境パトロールって言って、あの、ゴミ処理場の、こう、監視業務で自治会に、まあ、何千万って入ってたんだけども、まあ、実際はですね、その、市役所の発注通りにやってなかったんじゃないかと。その例えば、その、 寿司のね職員がなんかこうパトロールに関わってたりとかですねそういうことがあってまあ、1000万以上返せっていう風うに寿司から言われてるんで す, ですけども田辺さん拒んでるんですねただねでもこの 自治会の会計から抜いてたうんぬんっていう話になると、そのあたりがひょっとすると摘発されてしまうんじゃないかと、もう今頃になってね。というのも、やっぱり津市としてはですね1000万円ちょっとあの回収したいわけです。ということは、そのあたりでもですね警察が関わった方が、田辺さん、返してくれるんじゃないかっていう思惑があって、そうするやとやっぱり市役所としてはこう摘発してほしいという意向があって、それでまだ何かね、起こるんじゃないか。 というふううに思いいますということで、そのあたり、ね、何かあったらまたね、自転車の方でレポートしようと思いますでこの本でね、私がちょっと個人的に見どころだったと思うのは、ですねこの中に、ですね相生町とか高須町とか、あと愛宕町界隈のこと書いてあるんですね、津市の行政が作り上げた被差別の歴史、これね、えー、私、この相生町愛宕町を紹介したときに、ここは被差別部落ではなくて、都市スラムだったんじゃないかと。 まあ、伊勢湾台風とかの避難民がずっと集まってきて、それでできたんじゃないかっていうことを、まあ、言ってたんだけども、まあ大体ね、そのようなことを言ってるんですよ、田辺さん。えー、ここはですね、弥、え、生、ー、町、愛宕町高須、高須町界隈は太 平, 太平洋戦争後、アメリカ軍の空襲で焼け出された低所得者向けの、えー、2軒続きの市営住宅が立ち並び、でそれでまあ、 近くに大門とかあって、そこで水商売や暴力団員も少なくなかったってことがあるんで、やっぱり都市スランブで、なおかつやっぱりこう暴力団というのが多かったっていうことを書いてるんですね、で、しかもね、被差別部落としてのレジしがあったわけじゃないって明言しちゃってるんです、であとはあの、なんか水難事故がありましたよね、海, あの海岸で、中原海岸で、あれだとか、あと、資源処理場なんかのねそういう運搬船の基地があって、それでイメージが悪くなって、 非差別部落という風に見られるように な, なったみたいなことが書いてあるんですねだからまあまあおおむね私の言う通りですよここ被差別部落じゃないんですよねで戦後にそういうイメージがどんどん作られていったっていうことなんですで下の概要欄にも貼っとくんですけどね今まさにダムザイヤー教授の部落と暴力団あとブラック差別っていうのがねまあ一部はも う, こうでっち上げられた話じゃないかっていうことをまあそういうのを書いてる論文を載せてるんですけどもまあまさにねこの i o 一応この辺りっていうのはそれが当てはまるんじゃないかって思うんですね被差別部落なんてなかったんだけどもそういうイメージがどんどん作られていったとそれはもう江戸幕府なんかとは全然関係ないしかもまあ主に戦後に作られていったっていうことなんですねややっっぱぱ田辺さん明言しないとやっぱこのね。 童話対策はこういう暴力団を呼び込んだっていうところもかなりね、あるんじゃないかと思います。ということでね、この津市役所の闇、うん、まあ、本当はね、結構ね、こう、大雑把な本ですね。やっつけで作られてますね。なんか、いろいろとね、この市役所の報告書の引用とかね、そういうコピペっていうのがあって、なんか、明らかにページ数水増してるなっていう感じはするんだけども、でもやっぱりね、田辺さん独自の証言っていうのもそれなりに入ってるので、だからこれ、 都市の方はね。まあ読んでみたらいいかと思います。図書館にもあるんじゃないですかね。はい、ということで、今日はこの本の紹介でした。